The local train bound for k i t a k o s h i g a y a is arriving at track 2. Please wait behind the yellow warning blocks. <laughs> ではい、で本本です足元にご注意ください。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 霞が関霞が関です。足元にご注意ください3番線の電車は中目黒行きです